ちょっとこれ、マジ気合い入れて撮ってるんで、皆さん、最高の夜景、後半まで見てください。 いですどうも皆さん私は今上海に来ておりますどうやらこの上海聞くところによると台湾よりも安く美味しくそして楽しめるという噂です私がおりますのは 南京東路ちょっと何て呼ぶか分かりません100年以上の老舗が立ち並ぶ上海でも最も有名な商店街繁華街に来ておりますとりあえずこちらで小籠包とかエビとかちょっと中華っぽいものを 食べるのののが今回の動画のスタートですこれまで来た国の中では最も英語が通じにくい国と言っても過言ではありませんその代わりに漢字が何とか通じるようになるんです適当な漢字を書いて意思疎通をギリギリ取ることも一度できましたこの商店街 1km にも及ぶ長いストリートでこんな風に路面電車違うかストリートカーも。 さっておりますし警備の方もテクテク歩いておられます様式的にはヨーロッパ風の建物も多く存在していますこちらは1875年創業の地元の方たちに大人気今でも愛されるオーロンポを食べたいと思います腹ごしらえをしたいと思います ではカニ味噌の小籠包をいただきます噛んだ瞬間に肉汁が汁うまい液血がブワンとはじってますカニ味噌の深い味わいがお肉と絡まってめっちゃ美味しいこの小籠包の厚い皮に閉じ込められた肉汁が歯で噛んだ瞬間ブワッと広がるまさに肉のナパーム爆弾さすが中国4000年の歴史それはグルメにあるのかもしれません こちら妖艶モールはですね。ランドマークとして大人気なんですが、お土産や食べ物ファッションやスイーツに至るまで雰囲気あふれる建物の中で楽しむことができます。あ, あ、中国らしいお土産が買えそうです。そこを抜けていくとですね。9回曲がると書かれた熊狩り橋っていうところがあります。周辺の池には綺麗な鯉がいます。色が鮮やかです。 噴水ももとても涼しげですで近くにあるあちらの小籠包屋さんが老舗で超有名店でいつも行列が並んでいるらしいです30元でチケットを購入し中へ入ります他には2万ヘクタール以上の 敷地内にかなり個性的な建造物がたくさん点在していますこちら岩の洞窟を抜けて中心部へと来ました至る所に人が涼んでいますこれが中国らしさを醸し出す建造物なのかもしれませんが周囲に人が座りまくってなんかその情緒も溢れていると言えるのでしょうかこちらの塀の上には飛竜が置いてあります写真をみんなで撮っています基本的にこういった朱色に塗られた建物と綺麗な そして洞窟のような奇岩で作られたトンネル岩に囲まれた道や竹藪などでいろんなところに数多くの休憩所を座る場所はありますので体力が不安の方にも安心ですトイレも2か所あるのでお腹の弱い方にも安心ですこちらはもしかすると全てのスポットを人なしで撮影することは難しいかもしれませんただとても中国らしい歴史を感じれる名所であることは間違いないでしょう 迷路のように広い庭園でしたでもいろんなところにさまざまなポイントもあるので全然楽しみながら回ることができます多分所要時間は1時間半近くはかかると思いますそれことで迷宮庭園いかがでしたでしょうかあそこも午前中に行った南京東路あそこの商店街も徒歩20分圏内 そしてこれから向かう夜景の綺麗なポイント、外南までも一駅20分圏内で行けます、近場に見どころがたくさんあるので観光のし や, すしやすさもその魅力の一つなのかもしれません。 この付近では西洋建築の綺麗なヨーロッパ仕立ての建物がたくさん見ることができます。近くを歩いていると結構結婚式の衣装をまとった新郎新婦の人たちの姿もちらほらと見えます。もうすでに7時を回っているのですが、ライトアップがなされていて建築物も綺麗に ライトアップされていますこれは笑いが出るほど混み合ってます上の方に登ってみましょうこれは確かに圧巻の眺めなんですが 人混みが花火大会のように人でごった返していますこれは戦闘にたどり着けるのでしょうかこれは灼熱の状態で前に行くまで待つしかありませんスチームサウナほどの暑さですやっと今戦闘の方に到着しましたインターセプトがすごいので負けないように到着から30分ほどで戦闘へ到着です帝国でのイルミネーション等の過激な演出はないものの常に動きのあるイルミネーションは幻想 的でとても綺麗ですまたこう川岸を泳いでいるボートたちにも伝送が施されていてまたその瞬間にしか味わえない光景が広がってますまたユニークなボートのイルミネーションの装飾も面白い見てて面白いです周辺の建築物も黄金色に輝いてとても綺麗です<音声> 本当に賑やかなお祭り状態でしたチケットを買ってるときに一つ驚いた光景がですね中国のチケットを買うときって長く並ぶことが多いんですよね、チケット売り場、目の前に来るとですねスーッと別を抜けた人がクッともう携帯の時計を持ってごめん、私の時間これなのみたいな、まあ、いわゆる追い抜きをしようとするんですよね、そしたらそれを見た怒ったおじちゃんがその人の前に入るんですよ。 斜め45度角度が違いますよねでも大半の人はルールをしっかり規律を守ってそんなのみんな子供並んでるよみたいなことを怒りながら言ってる人もいました次回は北京をお送りいたしますこのチャンネル面白いなと思ったらチャンネル登録・高評価忘れずによろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ